どうもみなさんこんばんは 4DP の銀ですチったんですえー今日はですねあこんばんはこんばん は, こんばんはえーっとやっと50レベルになりまし た, ましたー わ, ー<笑>わーありがとうございます<笑>ありがとうございますちったんはレベル 50?52 です2人 <笑> も, うもうすでに50レベルに超えてます50 レ, 50レベル超えてしまいましたねギーさんが昨日やっと50レベルになっている、ねはい、やっとなりましたやっとゴブさんとチッタに追いつきました、うん、ゴブさんは多分レベル54かな、うん、にも、うんうん、なってるみたいです次はねあの晩新ガルーダもう みんんな解放してるんではい、はい、あとはみんな集まれば挑戦したいんだとなと、ね、そうですねもうガルデを倒してしまえばあのこの初めのメインシナリオはまあ一旦こう区切りがつくというか。 今 の, そのまあガルータをクリアするとあともうドンどンんどんとレベル50のダンジョンに向かっていくわけなんですがそれをもう本当にあと数える多分程度クリアすれば今度は蒼天 の, のイシュガルドの世界に行くことになるイシュガルドっていうのは、ね クルザスの北にあるんですけどクルザスは結構高いところ標高高いところあるんですけどさらにそこから高いところに行くと空のなんていうか空島みたいな 空, 空, 空, に空に行けます、はい、飛ぶこともできる でああ そ, こに行けそこに行くことでレベル50以上の新しいスキル、うんうん、もあのジョブクエストとして手に入れることもできるので、はい、なんとかね、まあ、50になったんでメインクエストの方もね順調に進めていければと、はいはい、思っております。はい、それで今回チッタンは なんかみんなに自慢したいことがあるっていうことで。そうなんですよ。<笑><笑>なんですか。なですか。実はですね。はいはいはい。装備なんですけど。装備。えっと。これです。おお。こ れ, <笑>これは。これは。あれですね。これベヒモス。ですね。ベヒモス。 っていうんでですすかベヒモスですよこれこれはあのクルザスで本当に多分何ですかどれぐらいなんですかね一度出現してから相当な時間待たないと再出現しないっていう超レアモンスターですベヒモス実はこれははい。通やってったかっていったらはい みんな寝た後にチタンはお腹まだゲームしてたんですよ。ははい、はい、はいい1時済んだぐらいに。あうん、朝, あ朝1時。これはまあ、はい、結構23週間前の話で。はい、はいいであのク ル, ー ザ, スのクルーザス。クルザスはい あ, のあのユキのね。ブラブラしとったら、うん、たまたまそこのそこに出くわしてたんで す, おーすごい なんかみんなすげえなやってるなって思って、はいはい、近くに行ったらなんかすごかったんで<笑>まあね、すごいよ ね, ねすごいよねあのみんなすごい一生懸命すごい必死な感じが伝わってきたのでうんうんうんうんこれを脇に行かんなんそうね行かなくちゃって思ってっ 参, 加参加したんですか参加したんです素晴らしい ベヒモスの頭装備は多分ベヒモスの血の5本ですか5本ですよね、まあ、多分 か, かなり活躍しないとまあそのベヒモスをクエストがね2つ続いてて1個目である程度 HP 削って時間内に、ね、それでやっとベヒモスが負傷してで巣穴に帰るんでそれをかけて で、でみんなでこうやっつけるそうそうなんかその 巣, 巣穴に帰るのもはいんかよくちっちゃんは分かってなくてはいはいはいなんかみんないたしはいいたしなんか誰か一人なんかこうこんなみたいなふうに待っとる人もいたからはいはいあっち行くんやと思ってああ一緒についてったみたいなついてっ た, たいすごいちっちゃん一人で倒しんでたんですか一人っていうか一人というかパーティー、パーティーを組んでくれたり あ, あパーティーを誰かが飛ばしてくれて、はい、あなるほどいやこれね会いたくてもベヒもさんなかなか会えないんでなかなかラ ッ, ロッキーです ね, ですね深夜1時ですか、はい、ああこれはさすがにね接続してる人も結構限られるんで倒せたのがね良かったです、ね、かったです けどその時は、はい、こんな装備とか作れるとか全然知らなくてあただの3に持ってただけで<笑>なるほど<笑>宝の持ち暮らしされでしなるほどこれいいですよねララフェルをかぶるとねちょっとまたあの可愛らしさが増しますねかわい い, かわいいですねほ、うんはいでおじ、はいさんになんかそういう時のことをちらっと言ったら あ、それ、装備に変えれるよってことだったんで。はい。モズナ、ね。あ、モズナ、はい、モズナですね。はい。帰ってきました。なるほど。さすがです。銀さんのおかげでもある。いえいえ、とももです。これね。知らない間に、チったんが。強くなって。いってますね。うん、ええー。まさかね、チったんも。ここまで順調に、だってね。50人。でしょう。 ね、で最近あの、蛮族クエストも始めたみたいですよ、ね。あ, 魚あ、えっと、サハギ。サハギ、サハギの方が好です。あ、そうなんですか。うん、サハギ。炭鉱の方。あ、と、ゴブリン。ゴブリンじゃなくて。なんだっけ。炭鉱は。うんえっと、出てこない。 そうそうそうそううあゴブリンじゃないねうんなんだっけあー出てこうんいるねこれあコブルド族はいはいはい 世界乗せてくれるモースターもいてあああのー、水はいはい、あのー、いますね一巡航移動に連れてくるカメみたいな あ,、はいはいはいはい、あれに乗るのが楽しくてああなるほど、そのクエストでってこと あ, そうそうあれ、実はサハギンと仲良くなると交換できるんですよあの乗り物をもらうことができる、えー、<笑>これでも自分は蛮族クエスト ちなみにあとあと知っているのがあの、妖精、えっと、グリダニアのあのとかでフッチ…あ、そうそうフッチフッ チ, フッチもあれもあの、蛮族のクエストがあってで私はフッチ一番初めフッチが実装されたんですねフッチコボルト族サハギンっていう順番でアップデートでこう、蛮族が増えていったんですけど 初め の, そのフッチはある程度やったんですけど、はい、全然手に入れられなくてなんでそのやっぱりコツコツやらないといけないから、うん、コツコツやらなかったやらなかった兄さ、うんやらなかったで、うん、すっあすごいすごいですねいやなかなかだから満足までちょっとね手が回らなかったなんではい、その点ゴブさんは結構蛮族の乗り物は、うん 片っ端か手に入れてました。はい。じゃサハギンはどうかな、やってたかな。うん、つっとあまサハギン好きですね。あ、そうなの。じゃあまたサハギンの装備とかね、<笑>あの乗り物とかも手に入れられたら、入れられたらいいか。<笑>うん、なんかあの少年を助けてくれたなんか嵐 な, なんかがあって。はい。 少年がゆっくりふになってはいはいロービンロービンという少年がゆっくりふになって、はいはい、それをサハリンとのノブイチンが助けてくれたりす、うん、あーあのサハリンとの出会いの場面ですね、うん、はあ、はあははあ、あ、そういういいやつなんですねとても深くていいやつな、ね、なるほどそれを助けてあげるとへぇー なるほどね。言ってました。<笑>そうなん。だとても深くて味のある人たちだなって思いました、うん。なるほど。ちょっと共感を持った。共、まあ共感っていうかなんか、うん、なんかカッコいいのあるじゃなみたいな。なんかバンドとかって言われながら。そうね。あとなんかサンする場所が全然なくて。うんうん 切るか死ぬかの瀬戸際。なんやって。あ、騒ぎんな。そうそう。えー、そうなんや。人間は深いな、うん。なんか知らんけど。うん、お家に、三つ目。ああ、まあま あ, まあ、まあ。判断する。悪い奴らもいるから。なるほど、あー、なるほど、ね、目いましもわからんけど。まあ、いい奴らと悪い奴らが治って。ってことですね。なんかわいそうなって思って。なるほど。あ、それで。 んなるほど。だって<笑> ここやっぱりねあの、やっぱり女性プレイヤーのやっぱ考え方っていうのはやっぱ強いかなと思いますね、うんうん。多分男性プレイヤーならとりあえず装備欲しいからやろうみたいな、うん、多分そこまでその内容は見てない人が多いかも。かうん、結構、チタンは異常がうちですなるほど、すごい。いけあれですね。 結構 F. F. 楽しいんだって。楽しいですね。そうですね。うん、まあ、五十レベルなんて、もう。ずっとずっと先の話だろうって思ってたけど。なった時はもう嬉しくて。そうですね。たまに、まあ、しん。ああ、ああ、でも。確かに、その。初めて。レベル五十になった時は。めっちゃ嬉しかったです、うん、装備もね。うん、一式ね。ね、もらえるし。 これからねまたどんどんいろんなダンジョンとか新しいバンジョンとか、うん、そういうのもどんどん追加されていくしあのいろんな、ね、イベントとかあともっとこうたぶんちったもん、まあ、今も十分楽しめてると思うけどなんか笑いあり涙ありのそういうサブクエストとかもいっぱい出てくるので今のレベル50の。 メインクエストをクリアしてからがまたガラッと変わるという。といろんな楽しいサブクエストとかね、はいうん、たくさん増えとくるので、ま、う、た、ん、みんなでねワイワイとできれば い,、ね、いい、ね、そうですね。あとお家も欲しい。そうなんですよ、ね。家ね。なんならもう新しいところ目指して。白金、ね。 えー、確かに行ければですねまあそれを目指してとりあえず、まあ、コツコツお金も貯めつつメインクエストを進めて、はい、でまあ運よくねどっかの土地が空けばまだねそこを見立てるあ、ていうか白金を目指しますわかりましたわ<笑>かりました白<笑>金をじゃあ目指して行きましょうはい、はい、なんか ありますか他になんかこ う, こういうのは何とかいやそれはまたいろいろいろんな時にああわかりましたまはいわかりました、はいはい、ではおはいあ忘れてましたあのー、ですねまあ皆さん気づい気づいた方はいるんでしょうか私のですね髪型と ひげがですね変わりましたはい<笑>まああのちょっとのねアドバイスを頂きましてそうなんです、ねはい、レベル50になって装備がね、うん、結構ガチガチなんですよねナイトの装備がで前のだとちょっとねそうそうそうなんかあの合わなかったんですよねそうそうそうそうなんか着させられてるみたいな弱 そ, うそうそう これもうね。パパシャンパパシャン。パパシャン以上。パパシャン以上ですね、これはね、もう。もうレベル七十って言ってもおかしくないぐらい。貫禄がありますよね。パパそうそう素晴らしい。これでね、まあ、私もあの個人的に。いろんな人とこう、パーティーを組んで、男女とかも。あの。会をこなして、ねうん。ちょっとずつ腕を上げてるので。 次ねあ の, の男女期待していただければと思っております。ということでね。はい、はい、ということで次回は「晩神ガルダ」4人で討伐していきたいと思います。いいいきたたと思まます、はい、また皆さんぜひ ガルダ戦も見ていただければなと思いますので、今後ともポディピオよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。